唇だけ少しめくってこのように上手。ホリコだね。で奥にも入れてもらって、こう細かく磨いてあげてください。あ上手だ。上手だね。で斜め45度にですね。でこの前歯もこのようにちょっと磨いてもらって。 ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための三十分番組ネコワン。ネコワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はワンちゃんの歯磨きについて専門の獣医さんにコツを教えてもらうよ。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 大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいますボンネットを開けて猫がいないかチェック同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますねほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます これでよし国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています今日はお家で飼い主さんにやってほしいワンちゃんのお口ケアワンちゃんの歯磨きグッズがいっぱいだねどうやって使うのか やったことのない飼い主さんにもしっかりアドバイスしてもらうよ。専門の高橋香織先生、よろしくお願いします。歯磨き粉はつけた方がいいんですか？はい、そうですね。あの。 ペースト歯磨きペーストは、えー、つけてもつけなくても大丈夫なんですけれども美味しい味のペーストが各社から出てますので好みの味のものをですね歯ブラシにつけていただいたりですとかあとは、えっと、指につけていただいてでこすっていただいたりすると嫌がらずに始めていただけるかもしれないです、はい、先生ペーストを使った後とっていうのは、はいはい、ワンちゃんをくちゅくちゅペーストなかなか で,、はい、できないんですよね、はいえっと ワンちゃんの場合はですねもう舐めてしまっても飲み込んでしまっても大丈夫なものを使われていますので特に油吸いだりとか取り除く必要はありませんですのでおやつの代わりとしてご褒美の代わりとして使っていただくことも可能です。 はいえー、歯磨き口を触ったりとかシートで歯を磨いたりとかあと歯磨きをしたら必ずご褒美をあげてですね歯を触られると口を触られるといいことがあるという性の条件付けをしていただくことが大事です。はいうあとはい、歯磨きのステップなんですけれども、はい、いきなり歯ブラシを口の中にですね、ええ このように入れて磨くとですね、うんはいうん、嫌がってしまう子が多いです、はい、ですのでまずは口の周りを触って指で指で触ってください飼、はい主さんの指が一番受け入れやすいかと思います、はい、で、このように触ってもらって口のマズルの周りだったりとか唇を少しめくっていただいて嫌がらなければご褒美をあげるというところから始めてくださいそれだけでいいですか、はい、最初はそれだけで大丈夫です 口を触られてていいいここととがあるっていうところののの条件付けの最初のステップです、はいはいでえっと、口をめくったり唇を触ったりして嫌がらないようであれば口の中指をですね、えー、口の中に滑り込ませて少しこのようにこすって歯を触ってみてください最初は指のままで大丈夫です、うん、そうすると口の中に手を入れても大丈夫だ 指が入ってきても大丈夫だで、その時にまたご褒美をあげて、口の中に指が入ってくるといいことがあるという風うに教えてあげてください。そこまではい、それ根気がいりますね。そうですね、<笑>ゆっくりです ね, いいですね、はい。あの、嫌なことじゃないということを少しずつ教えていくことが大事です。はい、最初からこう押さえつけて、うん、歯ブラシを入れてゴシゴシゴシと強い力で磨いてしまうと。 ワンちゃんは恐怖を感じますしもしかしたら痛みも感じるかもしれません。そうすると 次につながらないです、えー、それがあの嫌なことだという認識になってしまって継続することができなくなってしまうんですねなので押さえつけて1回完璧に磨いたとしてもそれは次の日から続かないことになってしまうのでちょっとずつでもいいので継続させるということが大事だと思います先生、はい、全然経験のないワンちゃんが歯ブラシを入れさせてくれるまでって最 どれぐらいかかるんすか ね, すね全然経験のない子ですと、はい、少なくともその慣れさせるところに1ヶ月ぐらいかけていただいても大丈夫かなと思います、はい、毎日ちょっとずつご褒美を持ちながら、えー、口を触ってもらって口を開けたり奥の方まで指を滑り込ませたりしてですねえっと。 このようにですね、はい、歯を触るところ歯ぐきを触るところから始めてください、はい、でただこの模型のように歯周病がひどい場合、はい、口の中に痛みがある場合は最初に治療ですなので麻酔をかけて痛いところの抜歯をしたりですとか治療をしたりして痛みをなくしてから歯磨きを始めることが大事ですは、はい、痛いところつつかれるっていうもうも 悪の条件付けなゃそう、ね、そうなうそんですななので口を触れると痛いという思いをさせないなるべくさせないということが大事ですで、えー、口の中を触られることに慣れさせるのは子犬の頃からしていただくのが一番いいかなと思います子、はい、犬の頃から口を触られてると口を触れるのが当たり前のことだ日常のことだというふうに教えることができるんですねそそれれももご褒美使ってていいいただいて構わないんですけどもそれが まあ、コミュニケーションの一環としてこう頭を顔を撫でながら一部歯を撫でてもらうとうでそれでも嫌がらないようにあの慣れさせて い, ていくっていうことが大事です語りかけななどしないそうですね目を見たりとかあの楽しい雰囲気を作っていただいて、えー、こちらの緊張が伝わりますので飼い主さんもなるべくリラックスをしてで、えー、口の中を触っていただくということが大事ですはいはい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 戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援していますワンステップその2じゃあまず歯ぐきと触られるようになった ら,、はい、ったら次はですね 手指状の指以外のものが入ってくるというふうな経験になれさせていただく、はい、なのでこういったデンタルシートを使っていただいて、はい、これを指に人差し指利き手の人差し指がいいかなと思いますけどもこのように巻いていきます指の形にびっちりと巻いていきます、はい、でこのような 指の形にシートを巻いていいいてててただ同じように触っていきます指の形をした指以外のものが入ってくるというステップになりますでこういった形で唇の下に指を滑り込ませて優しくこすってあげてくださいでその時も大きく口を開けなくて大丈夫です口を開けると嫌がる子が多いですので口を開けずに唇の隙間にこのように 入れていただくいろんな形で大丈夫かなと思います横に擦るんでいいんですかそうですね横で大丈夫です横の方があのよりあの広範囲といいますかいろんな歯をですね、えー、1回でカバーできるかなと思いますのでこのような形で擦っていってあげてくださいでこちらもこういった形でですね 内側は、はい、内側は磨けそうでしたら、まあ、口の中触られることにあまり抵抗がなければ少し開けてもらってこのように磨くような形になりますが内側は少しハードルが高いです、はい、ですので、まあ、最初は外側から慣れてきたら内側も磨けるようになるとより良いかなと思いますはい。はい でその時にこのシートだったりとか口の中に入れたものを飲み込まれないいようにしててあげてくださいここをしっかり持ってですね飲み込まれてしまうと異物になってしまいますので必ずこのぴっちり巻いてもらってでここに持ち手がああるものものりますそういったものですとここで持っているのでこれが剥がれてしまってもちゃんとあの口の中から取り出すことができますのでしっかりと巻いていただくということが大事です。 例えば市販の除菌シートとかはダメなんですか、はい、そうですねアルコールの成分が入っていたりとか除菌のために化学物質が入っていたりするのでワンちゃん用のシート歯磨きシートが一番安心かなと思います、はい、であとは、えー、何もついてないガーゼで水につけていただいてもいいですしあのタオルとかそういったものを水につけて濡らすことが大事です濡らす、はい えー、乾いたままですと摩擦で歯茎を傷つけてしまったりとかすることがありますので濡らしていただければですねガーゼや、えー、タオルなどでも大丈夫ですそして強さはどうくらいで押せば、はいいですか強さは優しく磨いてあげることが基本です、うん、どうしても汚れを取りたいので力が入ってしまうんですけどもそうすると痛みを伴ってしまうことがあるんですね、うん、なので優しくこすってあげる、うん で歯と歯茎のちょうど境目ぐらいを意識してあげてください歯周、はい、病は歯周ポケットから進みます歯周ポケットというのは歯と歯茎の間のここの溝なんですねでそこに、まあ、シートは入り込めはしないんですけどもその周囲の汚れを取ることができますでここの汚れを取ろうと思うとですねやはり歯磨きが必要になってくるんです歯ブラシが必要になってくるんですね、はい で次のステップはこれで慣れてくれたら歯ブラシに移行します歯ブラシは各社いろんなものが出ています使いやすいものでよろしいかと思います小型犬にはこのヘッドがちっちゃくて毛が短いものが使いやすいかと思いますで中型犬ぐらいになってくるとこの まあ、小さいものだとですねカバーできる範囲が少ないですので少し大きめのこういったものですね毛先が幅が広いものでいいかなと思いますでこういった、えー、360度に毛がついているものもありますこれはワンちゃんの好みにもよりますので、えー、といくつか試してみていただいて一番使いやすいものを使っていただければと思いますで歯ブラシをこのように、えー、持っていただいて えー、鉛筆持持ちで持っていただきますこのように握って持ってしまうと力が入りすぎてしまって歯茎が痛かったりですとか傷がついてしまうことがありますので必ず鉛筆持ちで持ってあげてください。でむや、えー、き方としてはこのように毛先を刺繍ポケット 歯と歯茎の間のこの溝ですね歯肉甲とも呼ばれますけれどもこの歯肉甲のところにこう当てて斜め45度に当てていただいてでこのように磨いていただきます細かく動かしてあげてくださいで奥の方に行って奥の方もこのように磨いていただくとでその際に必ずえー 水で濡らしてあげてくださいもしくは、えー、好きなジェルペーストがあればそういったものを使っていただいてつけていただいて磨いていただくこのようにですね優しく磨いてあげてください散歩の時はリードを外さないようにしましょう伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です は持ち帰り量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています歯磨き歯ブラシに進むのがちょっと難しいという場合はその中間ガーゼと えー、と歯ブラシののの中間のものもありますこういったものがですね出てますのでこういった指を入れて指状のもの歯ブラシがついたものですね。 ここがえっとシリコンでできてましてここを握ることができますのでワンちゃんに取られることがあのないですなのでここでこう持っていただいて同じように指の形で口の中に入れていくということができますそういったものを使っていただいても構いませんであとはそうですねこういう360度の毛のものもこう磨いていただいてこれはどこでも当たると毛が ここのの歯ににように当たるようになってますただワンちゃんによっては好きり嫌いがあるかもしれません唇の方にも当たってしまうので、えっと、そういうのが苦手な子の場合は、まあ、こういった歯ブラシですねを使っていただくといいかなと思います毛先が柔らかくてでヘッドがちっちゃめのものの方が受け入れやすいかなと思います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 ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診しますお気軽にお電話ください初めての歯ブラシに挑戦するのは山本さん家のボンヌちゃん今はどんなお手入れしているんですか3日に1回とかぐらいであの歯磨きのシートを使って磨いているような感じです じゃあ今日は先生に歯磨きは、はいうことですがシートができているということなので口の中触らせてくれるんだと思うんですけどもそこからなかなか歯ブラシにステップアップすることが難しいのかなと思うんですねなので今日ちょっとその辺りをですね一緒にあのしてみようかなと思いますよろしくおお願願いいしししまますすちゃんよろくねお願いします。願いします なるほど、なるほどこのように少し奥の方にですね歯垢がつき始めてきています少し歯茎の炎症もありますかねいつもお抱っこなんですけど、はい、こう指にこんな感じでやってます素晴らしいですね、上手歯ブラシを使うとなんか、はい、結構 嫌がっちゃう。はいな る, なるほど。しまうです、ね、こんな感じで汚れが取れましたね。これ思考ですね。すごくガーゼは上手に使えてると思いますし。しまあ、ボムちゃんも多分慣れてて使いやすいのかなと思います。で、えっとなので。まあ あの今の段階であれば刺繍ポケットそんなに深くないのでガーゼで代用するような形でもいいのかなと思うんですけれども、はい、もしあのちょっとずつでも可能であれば歯ブラシにしていってもらうと今後刺繍ポケットが進んあの深くなってきた時にですね対応しやすかったりとかあと予防にもなるのかなと思うんですね。好好好好ききききこれ好きあ好きだね 今チキンフレーバーのペーストはすごく好んで舐めてくれるのでじゃあこれを使ってみましょうかで、えー、とボヌさんは小型犬なのでなるべく小っちゃめのものを使いますで毛先がですね今歯周病がそんなに進んでるわけじゃないのでこの平坦なフラットのものを使ってもいいかなと思いますのでこれを濡らしていきますね必ず水で濡らすようにしてください でその上にペーストをつけます。一回指に取るんですか。そのままつけていただいても構いません。はい。で、えっとペーストが好きなのでこのペーストを歯ブラシから舐めさせるとですね、歯ブラシをそんなに嫌なものとして認識しなくなるんですね。なのでペーストをあげるときはですね、このように 歯ブラシからあげていただいてもいいかなと思います。で、少し慣れてきたらはい。じゃあちょっとこっち向けるかな。利き手の方に持っていただいて鉛筆持ちをします。口を大きく開けないで唇だけこうやってめくっていただいてここから入れていきます。で、ペーストが好きなのでこうやって舐めてくれるんですけども、その時にこう横に少し動かしていただくと。 こういでうですね人いたらいいですよそうですね本当は2人いればいいんですけども<笑>、うん、なかなかね、うん、あの時間が合わなかったりとか一人暮らして飼ってらっしゃる方はですね難しいと思いますけれども2人いるとよりこ の, このような形であお利口だ ね, ね, でね頑張ったらまたご褒美としてペーストをあげていただくと。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 今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援していますここをグッと持ってしまうと怒られてるような気持ちになるんですね、はい、なのであんまりマズルをグッと押さえないでここ唇だけ少しめくって、はい、このよう に,、えー、ように上折りこんだねで奥にも入れてもらってここ細かく磨いてあげてくださいあ上手だ。 そうん、だね。斜め45度にですね。で、この前歯もこのようにちょっと磨いてもらって、うん、このように縦にこう磨いていただいたり、横でも大丈夫です。前歯は敏感な子もいます。前歯を磨いて嫌がるような場合は。 奥の歯から磨いていただくような形で、嫌がらないところから始めていただくのが大事です。で、できたら、褒めてあげてください。頑張 っ, ったね。頑張ったね。頑張った。あ、ご褒美もあげようね。はい。はい。は<笑>い。ご褒美がいい。はい。はい。ご褒美の褒美。はい<笑>ーー。美味しいね。おいしいね。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 こういったガムをですね使ってご褒美にしていただいてもはまりません。ホムちゃん今何キロぐらいですか？三キロ。三キロですね。そうすると二から五キロのものを使っていただいて食べる。アレルギーないですか？大丈夫ですで。こういった形で飲み込んでしまう子はこのように持った状態で噛ませてあげてください。ああ上手だね。 でガムに関しては一生懸命噛む時はどうしても奥の歯で噛むことになるんですねなので剣士だったりとか前歯に関しての効果はあまり高くないですで奥のこの第四前球歯、口の上の一番大きな歯ですねに関してはガムを使うことで歯垢歯石をですね摩擦で落とすような作用が期待できると思いますこの形もですねあの それぞれぞの販売されているメーカーさん工夫されてましてこれはこのように細かい溝がついていてあ欲しい食べる、えっと、歯にですね食い込むようになっていますそうすると歯歯のの表面の歯垢がより落ちやすすいいというふうに言われていますガムを例えばちっちゃくこう刻んでもらってで、えっと、もう飲み込んでも大丈夫なぐらいの大きさにしていただいてでこちらに持ちながら。 えー、と歯ブラシを当てていただくと歯ブラシ頑張るとこのガムがもらえるというふうにあの歯磨きを頑張ってくれる子もいますのでそういった形の使い方でも大丈夫です。はい、じゃあこれで一連の歯磨きは、はい とということですかそうですねで。あと下の歯だったりとか内側はまた口を開 け, る開けても大丈夫になったらでもちろんそれができればいいんですけれども無理にこじ開けて歯磨きをしてもなかなか続かないですのでストレスがかかる前にやめていただいてご褒美をあげていただくというのが大事です。だいたい ため焼きをする期間、はい、感覚っていうのはやっぱ毎日した方がいいんですか、はい、そうですね一番効果的なのは1日に1回していただくことですでただなかなか、まあ、あの飼い主さんもお忙しかったりで難しい時があると思いますなのでえっとまあ歯垢が歯石に変わるのがワンちゃんの場合3日から5日というふうに言われていますなので3日に 深い思考の状態で落としていただければ、ある程度進行を抑えることができるのかなと思います。であの歯磨きじゃなくても、例えばちょっと大変だった日、忙しい日はガムだけあげていただいたりとか、今日はペーストだけ舐めさせていただくっていう形でもいいと思います。会員さんにも負担のない範囲で続けていただくっていうのがはい大事かと思います。はい。はい、今日先生の歯磨きご覧になって。 どうですか や,、うん、やっぱりそのペースト使って美味しいものを使ったりそのガムを美味しそうに食べてるのを見るとやっぱりストレスがないなっていうのやっぱり1人でするとなんかやっぱり無理やりしてしまっているのかなとか思ったりとかもするんですけどそういうペーストとか使ったらもっとやっぱりワンちゃんにとっても嬉しい時間になるのだなと思いました。はい<笑> どれくらいの、はい、割りで、やっていこうと思いますか。はい、<笑>ガムは毎日でもいいかな<笑>。でも歯磨きは、あの三日に一回は絶対しようと思いました先生。それでいいですか。はい、素晴らしいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。頑張りましょう。食べたい。もう食べました、えー。満足そう。ボンヌちゃん、よくできました。うん<笑>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 個性に合わせてトレーニングします無駄え、トイレのしつけなど何でもご相談ください日本ケアドック兄弟猫ワン猫ワン、そろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。